私たちは3年前に発足した小田原で活動しています江西と申しますまずはこうしてですね踊る機会をいただけることを皆様に感謝させていただきたいと思います今日は自分たちらしさを皆様に見せられるよう一生懸命踊らせていただきますのでどうぞよろしくお願いします 誕生土佐のこっち の, の, のさまなが笑顔で祭りを出しその そして我シさにも 繋がり傷が巡り合い人の力を超えた不思議な力それが 感謝今未来へ仲間と。 どうもありがとうございました。